ご視聴ありがとうございます。旅する奇妙な男子のバオシンです。この旅行動画にコメントと高評価、チャンネル登録お願いします。駅名標が見えていますけれども、現在地は JR 東北本線の新白川駅です。新白川駅といえば2ヶ月前、岩手貧乏旅行編と題しまして、青春18切符だけで岩手花巻に向かい SL 銀河にも乗ったあの3泊4日の旅が記憶に新しいところなんですけれども、その時に新白川駅には2回立ち寄っています。ところが、この新白川駅 白川駅でやり残したことが一つあるんです。差しのいい方は白川と聞いてお気づきになったことでしょう。北方と並ぶ福島のご当地ラーメン。白川ラーメンの本場はまさにこの白川なんです。でまぁ、あ、ちょうど新白川駅の改札を抜けてすぐ真正面にラーメン店があるんです。時間があれば食べたかったんですけども、食べられなかったので、まずは新しい旅行シリーズのスタートを切る目的で本場の白川ラーメンをこの新白川の駅でいただこうと思ってます。じゃあ それでもうおしまいって思うじゃないですか。そうではないんですよね。今回の旅行を始めるちょうど2週間前、集中豪雨の被害を受けて3本の橋が流されてしまって、一時は廃線の危機にまで瀕した合図の卑怯の路線、JR 只見線がたくさんの方々の思いによって、ついに11年ぶりに運転再開したんです。 ちょうど半年前になりますか、ロケをさせていただいて、3月というのに大雪が降って、その時に、第五畳川橋梁、サムネイルをここに出してます。旅動画とはちょっと外れるんですけど、取材をさせていただきました。その時、に復活した第五畳川橋梁を見て、そして、もうすぐ運行再開になるよと、藍津川口駅の係員さんから教えていただいて、期待に胸を膨らませていた瞬間が、ついにやってきたわけです。そんなわけで今回の旅行シリーズ、タイトルはズバリ、畳線復活。 編と名付けました僕なりに、只見線が運行再開したことをささやかながらお祝いさせていただいて、今後も只見線が末長く運行されるようにと思いも込めて、この旅行シリーズの企画を立ち上げたわけです。で、まあ、いいタイミングで JR の各社が、秋の乗り放題パス、ここに今、切符の画像を出しているんですけども、今年に関しては、鉄道開業150周年ということで、中身については、従来通りと聞いているんですけども、7890円のフリーパスを使って、 3泊4日の旅をしようと思ってます特急券や新幹線を利用する際には別途乗車券指定席券が必要になるんですけれども連続して3日間しか使えませんので最後の1日は新幹線を使う予定ですあともう一つ今回の旅行シリーズの追い風になったものがありまして詳しい方いらっしゃるとは思うんですけども4日ほど前に全国旅行支援という宿泊に関する公的な割引のサービスと言ったらいいんでしょうかご威力がないのでご意見ありましたらコメント欄の方にいただきたいのですけれども今回は 三ヶ所お宿を泊まらせていただいて、その中の一つが対象に選ばれまして、全8話構成でお届けするんですけれども、その中の3つのエピソードは宿泊施設に関する内容だということで、これも楽しみにしていただきたいなと思います。もちろん、新たに作りました再生リスト1万円以下で泊まれるお得な宿、名前間違えたらすいませんね、加えさせていただきますので、そちらも楽しみにしていてください。そして、すいません、長くなってますけど、もう一つだけお知らせをさせてください。今回の旅行シリーズ、ただみ線復活編なんですけど もう一つテーマがあります。それは花道線と切っ でも切れないある幕末のラスト侍彼の足跡を辿る目的も含んでいます全8話構成の中の3本のエピソードとして出させていただきますどんな内容になるかまた楽しみにしていただければなと思いますだいぶ宣伝が長くなってしまいましたけれども見線復活戦第1話なんですが白川ラーメンを食べた後に白川駅で下車してお城を見ますそしてその次に塚川に立ち寄りたいと思います察しの言 い, い方塚川と聞いてなるほどと思われたらそういうことです楽しみ にしていてください只見線復活編第1話題して福島中通りの旅早速始めたいと思います 頃新白河さんと言うんですけどもやりましたね今お客さんいなさそうですいやこれ交渉して撮影をさせていただきながら美味しい本場の白河ラーメンいただきますこの店本当に改札を出たらすぐ真正面にあるんですよこの利便性がとてもいい めんどころ新白川さんの注文方法はこちらの券売機で食券を買うようになってます見づらいかもしれないんですけども看板メニューの白川ラーメン注文しました面所新白川さんの一ちオシの定番メニューの白川ラーメンです早速見ていきましょう 早くしないと海苔がふやけちゃってダメになっちゃうっていうんですけどじっくりお見せしたいのでぐるっとゆっくりお見せしたいなと思ってますで白川ラーメンのトッピングの特徴はほうれん草が入っていることなんですナルトも入ってますしあとスープが醤油ベースで豚骨または鶏ガラを使って作っているこの透明のスープが特徴だって言われてますいただきましょうかいただきますやばい麺がねこんな感じなんです平たくて太いんですよこれが白川ラーメンの特徴だって言われてます ここで、白川ラーメンについての補足をさせていただきたいんです。白川ラーメンの始まりは、現在、白川市の虎食堂さんっていう、中華食堂さんがあるらしいんですけれども、そのお店の初代店主さんで、竹井虎地さんという方が、白川で中華そばの提供を始めたのが、最初の白川ラーメンだと言われてるんです。竹井虎地さんの作るラーメンの美味しさが評判となりまして、あっという間に弟子にしてくださいということで、何十人という人が竹井さんのラーメン学びに来たらしいんですね。現在は 息子ささんんが2代目の店主をれれてるんですけれども残念ながら僕は車を持っていません。虎食堂さんに行くためには車があった方が便利だということなので、それで白川まで来るの大変だよねっていう方、追加情報をお伝えします。引っかじりの情報などで、もし間違っていたらほんとごめんなさい。県外に2店舗お店があるそうです。関東の方、本場と同様の白川ラーメンが食べてみたいということでしたら、北総鉄道の正売台駅から徒歩数分のところにのれん分けしたお店があるそうです。あと、福岡の方にもお店はあるそうです。 白川までと足を運ぶのが大変だなという方松戸と福岡だったらなんとかなるかもしれないなということであればぜひぜひ本場と同様の白川ラーメン味わってみてくださいチャーシューも大きいんうんうまっ というわけで、あんまりにも美味しすぎたんであっという間に完食してしまいました面ろ新白川さん本当に美味しい白川ラーメンありがとうございましたよし今日東京を出発した時結構雨降ってたんですよだからラーメンを食べたんで温まりましたねでは予定を変えてバスで隣の白川駅を目指します理由<笑>次の郡山方面の電車が来るのが1時間以上先なのでであればバスの方が早く行けるらしいんでバスに乗っちゃいます バスに乗りました。食い打ちだったのでバスが入ってくると、飛び出すい。<笑>あっという間に白川駅です。白川駅からコミュニティ町まで。そ<笑>こでほの数分ですね。<笑> 百八十円です、はい、ありがとうございます。いただきます。じゃあこれで。はい。チェリケンを取りになりましたかああ、知らなかったんですよ。あと、工事してるところを行って、トンネルみたいなところをスープ左側に進むとコミヌ城。わかりました。ありがとうございます。というわけで、急遽予定を変更しまして、バスに乗ってお隣の白川駅やってきました。 バスの車内でもここでボソボソと喋ったんですけど、コミネ城はこの白川駅の駅舎の裏側にあります。さて、どういう風に見たらいいのかも全然さっぱりわかりません。なんせ初めて来ましたから、とにかくもかくにも何も考えずにお城を見ることを楽しみたいと思います。当時終わったらしいんで、新しくなったらしいので、それも楽しみの一つにしながら行ってみたいと思います。 観光案内所の方にも確認を取りまして、今、小峰城へと続く、小峰ふれあい通り、もうちょっとしたら見えてくるんですけども、こちらの下をくぐって、小峰城に向かうところです。これを映像を撮っている2022年10月中旬現在は工事をしてまして、ちょうどこれなんですけど、見えますでしょうか向こう側で工事をやってまして、で も, もう間もなく工事も終わるんじゃないかなと思います。すごく適当なこと言ってるけど、さあ、この通り入ってきますよ。 松尾芭蕉も奥の細道で一句詠んだ白川これですね今からこの小峰城に行きますさあお城がどこにあるかな だんだんとお城っぽい風景が広がってきましたけど、後ろには白壁が見えますし、さて、僕は小峰城に関する知識は全くありません。一体どこから入ったらいいのやら、一応天守閣っぽいものは見えますけど、小峰城はと、あ、ここですね。ここから入ればいいのかな城山公園って、あ、ありがとうございます。親切な方に教えていただきました。ここにありましたんで、入ってみます。 というわけで、白川駅から徒歩5分程度でしょうか。小峰城、やってきました。ご存知の方いらっしゃるでしょうか。歴史の教科書で習った江戸幕府三大改革の一つ、完成の改革を主導した松平定信が治めたのが、ここ、白川なんです。小峰城は松平定信が居城としていたお城だということです。ここに来る前に、白川駅前の観光案内所さんでお話伺ってきました。つい最近、石垣の修復が終わったそうです。 もう、次の電車の都合がありますので、あまり長いができません。聞いた話によると、まあ1時間もあれば、ぐるっと、この白山公園の内部、一周することは可能だということで、ポイントポイントでお見せできればいいなと思っています。じゃ早速、散策を始めたいと思います。 では散策開始ですちなみに小峰城散策する分には無料だそうです見学できる時間は限りがありますけどねぜひ参考にしてくださいさてどう回ったものかなああ本当石垣が綺麗だなこう行ってみましょうか 東京を出発した時の雨が止んでだいぶ羽間も見えてきたので程よく涼しい風が吹いてます<音楽>さあどうかなどんな感じなんだろう<音楽>へえこうなってるんだすごいなこれ<音楽>お城の中を歩いてみましょう ここが本丸御殿跡みたいです。上がってみるとわかるんですけど、あたり一面広い。原っぱになってますね。本丸御殿に関する説明がここにあります。 漢字が読めなかったので何ですけど、門をくぐってみると、天守閣のような、この建物、こんな風に見えてます。階段があるので、ついでですから上がってみましょうか。 来ました。たじゃななかったです。ごめんんさい。これが30矢倉後するんだそうです。うまく映ってるかな。うまく写っいるといいんですけどここから見える白河駅と周辺の風景が本当に綺麗に見えますねで向こう側には新幹線走ってるんですよ通り過ぎていったけどすごいところだな今北海道新幹線も見えづらいですけど走り去っていきましたね 皆さんがスリルと感動を求めて30ヤグラのてっぺんを目指して上がってるみたいなんで階段が超急らしいんですよ。でもやりましょう。おじけついたら男がスタルっていうやつでいきますよ。では順路に沿ってコメネ城の30ヤグラ回りたいと思います。 特に取っちゃいけないって言われていないので自由に取らさせていただきます。まあ、お城なんで石落としとか普通にありますね。と言っても、今は、そっか、そうだよな。ここもそうですもんね。戊辰戦争の時、新政府軍と旧幕府軍で戦いがあったんですもんね。そっか、そっか。 来ましたこれですこの階段やばいです確実に裾を踏みそうだ急な階段ですご注意くださいってちゃんと案内がしてありますよ行ってみるか行きますよよしあーこれはきついなきついですよ結構ここは潔く諦めましょうカメラ持ちながら無理だ怖いですかいやというよりも裾を踏んでしまうちょっとよろしいですか あまりの休憩者にドクターストップです。早速踏みまくったんで諦めました。やっぱりカメラ持ちながら上がるのは大変でした。もうちょっと小ぶりなカメラで行ったらよかったのかもしれないという言い訳を挟みつつ、興味あったら小峰城の30ヤグラ階段上がっていい景色を楽しんでください。僕は潔く撤収します。 30ヤグラの入り口のところで興味深いポスターを見つけました。よみがえれ清水門ということで、清水門の復元に対するご寄付。1000円ごとに一国とみなし以下略、まあ。とにかく一国上司を募集ということで、お城好きの方、寄付に興味のある方、ぜひぜひ1000円寄付お願いします。自分もちょっと考えておこうと思います。<笑> 30ヤードは残念なことでしたがこちら側には石ひきみたいなのが立っているので目に焼き付けておいてまた白川駅に戻りたいと思いますこれが桜の門といってこちらに階段があるんですね多分元来た道に戻れると思うので今度はこの階段を降りて最初の門のところに戻りたいと思います<笑> というわけで、コ峰ネ城、ざっくりではありますけども、一通り回ってみました。至らないところもあったかもしれません。その点はお詫びします。確かに、白川駅の観光案内所の方がおっしゃってたように、1時間もあれば、ゆっくり見物できるような公園になってました。来てよかったです、ね。では、そろそろ、白川駅に戻ります。 白川駅に戻ってきました。再び JR 東北本線の電車に乗って、今度は塚川駅に行きます。先に時刻表を調べたんですけれども、現在の時刻が午後12時45分です。あと10分後12時55分に下り線の電車が白川駅に到着します。ワクワクしますね。子供の頃から憧れていた世界的にも有名なヒーローに会えるので。 この時間帯どうやら改札業務はしていないみたいですね。切符があるようだったら先に進んでくださいと改札の窓口のところに張り紙が見えました。なので、そのまま改札を通り抜けてしまってます。そうですね。郡山方面、12時台2両編成の55分出発です。これを逃してしまうと次が14時になってしまいますので、乗る以外に選択肢がないです。乗りましょう。 白川駅出発です。 でやってきました。香川です。香川といえば、円谷英二さんの生まれ、故郷ウルトラマンゴジラあらゆる特撮ドラマのキャラクターの生みの親、その円谷英二さんが生まれた須川にやっと降り立つことができました。さて、ここからは童心に戻って須川散策始めたいと思います。 初めて降り立 ち, ましたよ塚川ちょっと古めかしい駅舎にウルトラヒーローと怪獣たちが出迎えてくれますこのアンバランスさはなかなか悪くない。 北川駅前にやってきまして、色々映り込みがあるのでぼやかしてるんですけども、後ろに見えるのが須賀川市と m78 星雲光の国の姉妹都市提携記念モニュメントということで、筋骨隆々の力強いウルトラマンがあります。本当はこういうことをしたくなっちゃう。自分はつってやりすぎました。すみません。好きだったんで、子供の頃から<笑>本当に憧れのヒーローがすぐ近くにあるというのが感無量ですね。で、僕が今向いている方側にタイムストーリーという通りがあるんですけれども。そこ？に ウルトラヒーローのモニュメント、あと怪獣たちのモニュメントもあるそうなので、早速今からいくつかピックアップしてみようと思います。 そうしましたら、塚川で早速、世界中の子供たちのヒーローに出会うなんて、もうバレてますけどね。世界中が知っているウルトラマンに会いに行く探索を始めたいと思います。いや、ワクワクしますよ、そりゃ。子供の頃から好きだったもの、そのご対面っていうのは、言葉でね、表しにくい部分もありますからね。さっき、塚川の駅の改札で聞いたところによると、ここから5分か10分ぐらい歩いたところに、モニュメントがずらっと道沿いに立っているそうです。ウルトラヒーローをはじめ、怪獣も含めて立っているそうです。 楽しみですよ本当に。<笑> 繰り返しになりますが、東京を出た時は激しい雨が降っていたんですけれども、ここに来てパラッと晴れてしまいまして、若干蒸し暑いぐらいなんですよ。着込みすぎたかなっていうぐらいなんですけどね。橋が見えてきました。この橋の先にそろそろウルトラヒーローとウルトラ怪獣のモニュメントが見えると思うんです。楽しみですね。 釈迦道坂この坂の向こうにウルトラヒーローと怪獣たちのモニュメントがいっぱい立ってるみたいですねなんとなくちらっと向こう側に見えてます出会いましたねウルトラマン太郎凛々しくストリーム光線を放すポーズ撮ってますねかっこいい そして、ここにいるのは、お怪獣を上回る超獣と戦い続けた光の国の5番目のヒーロー、ウルトラマンエースです。数多くの超獣を倒してきた切断技を多数持っているウルトラマンエースですが、やっぱり代名詞となる必殺技はこれでしょう。メタリウム光線、メタリウム光線を放つこのポーズ、決まってますね。 エースの向かい側にはウルトラの母いました割とこの坂車の通りが多いので注意しないと色々映り込みそうなんです、まあ、ウルトラの母がウルトラマン太郎の次にあるというのは意味があることなんでしょうね交差点の先でゾフィーと遭遇しました M87 高専を撃とうとしている瞬間なんでしょうか 割とシュールな絵面なんですけど初代ウルトラマンを倒したゼットンがいますねなんか最近はやられ役のイメージがとても強いんですけれどもそれは気のせいでしょうかしばらく歩いてたらウルトラマンジャックと出会いました手に持っているのは確か必殺のアイテムウルトラブレスレットですよねでこっちを見ると向こう側に宿敵ベムスターが今この怪獣あんな可愛い顔して意外と強敵なんですよね この先はもう少し進めば、つぶらやミュージアムが見えてくるはずなんです。で、ウルトラセブンとエレキング見えてきましたね。ということは、ゴモラとウルトラマンもいるんじゃないでしょうか。確かそういう順番にモニュメントが立ってたはずなんで。ウルトラセブン見つけました。エメリウム光線放とうとしてるシーンでしょうね、これは。実に様になってますね、やっぱり。貫禄が出ているというか。 そしてこちらはウルトラセブンで代表的な怪獣エレキングですね最新作にも確か登場しましたよね随分キャラクター設定が変わりましたけどね観光物産館のフラットさん塚川の観光物産館らしいんですけども外から中の様子覗いてみた感じウルトラヒーローと怪獣結構押してるなっていうのが一瞬で分かる感じになってます休憩中のヒグモンを見つけました一緒に座りたい人どうぞ ショット M78 というウルトラマンショップ、ピグマンのすぐそばにありました。お店の方に解除しなきゃいけないと思うんで、中は映せないんですけど、あれ多分、ウルトラマンティガいますね。 ということで、ようやくご対面できました。初代ウルトラマン。このポーズを知らない人いないんじゃないですかスペシウム光線。ウルトラマンといえば、スペシウム光線って答えれてしまうと思いますね。そのぐらいハマった子供時代を過ごしてきましたので。で、ね、なんで上半身しか映せないかというと、ここ本当に車の交通量が多いんですよ。映さなくてもいい。プライバシーを映してしまうので、上半身だけのアップになってます。 意外と知らない人多いと思うんですけどカネゴンはウルトラマンではなくウルトラ Q が初出演なんですよねこの怪獣知らない人いないんじゃないでしょうかゴモラです別名怪獣殿下まさに今目の前のホテルを襲おうとしてます なんですか有賀さんという塚川の喫茶店に立ち寄りましたご主人目の前に喫茶店って言ってもし間違えたら怒られそうなんですけど<笑>ご厚意で豆の匂いを嗅いでいいですよということだったんでマスク感じてますけど僕は誰もいないので<笑>ああそんなに詳しくないんですけどなんかふわーっと膨らみのある優しい感じはします お主人のこだわりで豆の状態の匂いと引き立ての豆の香りも楽しんでいただいて、それからドリップするということで引いたばかりの豆の香りも香されていただきます。はい、ああ、なるほど。引いたら引いたでまた中の香りがうわーっと立ち上がってくる感じ。はい、はい。ありがとうございます。やめていやもうそのまま飲みに行かないとあれです、はい。いただきます。 顔近いですけど有賀さんのコーヒーはこのまま飲んでいただきたいというおすすめがありまして不慣なもの思いっきりこぼしました本当にすみませんあごめんなさい雰囲気のいいカフェだなと思ってふらっと入ってしまって色々いろいろと教えていただくことが多くてさっき豆の状態と焼きたての状態の香りを保ってしまわせていただいた豆がアイスコーヒーになって一口飲んだだけでとにかく美味しいんですよ何もいらない これ見づらいかもしれないけどよかったここっていうことで焼酎につけたお仕掛けいただいています<笑>まあこれは全然渋くないですね20年以上食べてなかったのでこんなにおいしいと思わなかった<笑> 全く予定には入れていなかったんですが気になったのでこちらのヒコリアカフェアリガさんで美味しいコーヒーいただきましたご主人には本当に良くしていただいて柿までいただきまして感謝してもし尽くせないです塚川に来たらぜひヒコリアカフェアリガさん足運んでみてください本当にご主人人柄があったかい方なので僕のおすすめです というわけで、釈迦堂坂を上がって、ウルトラヒーローに出会う探索を気ままにやってみました。どうだったでしょうか僕は楽しかったです。子供の頃に夢中になって、今もちょっと引きずりながら楽しんでいるヒーローたちと、こうやって触れ合うことができたのは楽しかったですね。物足りない部分もあったかもしれませんが、ぼちぼちと塚川の駅に戻りたいと思います。 福島中通りの旅ということで、白川市と須川市を中心に、ラーメンとお城とウルトラマンに絞って、気ままな散策をしてみました。どうだったでしょうか楽しんで見ていただけたでしょうかぜひ、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の只見線復活編第2話は、郡山市で見つけた部屋数限定2980円、ベッド700円で、絶品の夕食がいただける、素晴らしすぎる宿をご紹介します。ぜひ、楽しみにしていてください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。 ありがとうございました。